エネルギー会社サイパクの工とあととですね、えー、と今回モバイル端末用のアクセシブルなデジタル教科書、えー、教, 科生教科書再生アプリについてとい う, うお題を頂 い, い, いたんですけれどもちょっとこれのお題とは離れた格好になってしまうと申し訳ございませんあの実はですね、えー、と昨年度からですねあデイジー教科書の提供システムというのを刷新しております でこちらはです、ね、文部科学省さんのほうにです、ね、学習上の支援機器等教材研究開発支援事業という助成がありましてこれをあの 使, いまし使わせていただいて、えーまあ、日本の障害者リハビリテーション協会さんのほうが主体なこちらの事業を、まあ、あの進めていて私の方でえっ、ー、とこちらの開発を私の会社の方で開発をさせていただいているという経緯になります。 今回はこの新しいデイジー教科書の提供システム、これの、まあえーまあ、内容といったらいいんですか、そこまでちょっと踏み込んだ形でご紹介させていただきたいなとい う, うに思っております。えー、こちらはです、ねえー、提供システム、これはあの、えー、クラウドに置かれております、えー、教科書のデータの、まあ、いわゆる書庫ですね、そこからデイジー教科書のデータをダウンロードしてくるという、まあ、そういう提供システム。 それから、実際にそのデータをダウンロードするときに使う DaisyBot というアプリがあります。この2つについて開発を進めているという状況になります。実際のこの助成期間がですね、平成27年度、28年度、29年度の3年間ということで、今年は2年目になります。それで、実際に平成27年度の途中からですね、このプロジェクトが始まりまして、 えー、それからまあ開発をスタートということで、えー、ただ、あのーえー、なんとかその28年度の4月にです、ねえー、新学期が始まりますのでこの切り替えになんとか間に合わせようということで特日、えーまあ、工事で開発を行いまして、まあ、無事、昨年4月もです、ね、新学期から新提供システムをまあ一般利用開始したという状況になっております。 でこのデイジー教科書のデータ配信についてなんですが、こちらの先ほど野村さんからお話しあったように、ですね調査権法の第37条の3項の、えー、自動講習配信規定というのがありまして、これに基づいて、えー、配信をしているということになります。で現在ですね、えー、デイジー教科書の制作を行っております、えー、21のボランティア団体となりますが、えー、そのボランティア団体さんの、まあ、制作した教科書がこの配信システムに登録されて、えー、利用者がそこからダウンロードして、 デージー教科書を利用すするという作りになっていますでこちらの配信はですね2011年から実際に始めておりましてこの2011年の時のシステムもあれの方でも開発させていただきましたではなぜその今回刷新しなきゃいけなかったかというところですねこの旧 DAG の教科書の提供システムいくつから問題ありまして えー、実際に提供し始めたのは2011年からなんですが開発を始めたのは2010年ですでその当時の最新の技術を使ってですねソフトウェア基盤を使いまして、えー、その後貯蔵地区を重ねていって機能をどんどん増やしたりといかということをやりましたけれども、えー、2010年当時の基盤のソフトウェアを使っているということで、えー、その基盤分がですねどんどん老朽化していくとあの IT の進化になかなかついていくのは難しいというような状況になってました で特にあのセキュリティ上の問題ですね、えー、そういったものが十、えー、分なアップデートはです、ねえー、対応できていないとか、あるいは、えー、利用するブラウザのバージョンがどんどんあのこれが B 市の、えー、Windows の i e のバージョンが回っていったりとかですね、あるいはどんどん新しいブラウザが出てくる、あるいはタブレットの端末が出てくるといったような変化にですね、えー、対応できないということがありました。そそれからもう一つ決定的な、えー、理由はですねの、えー、の当時の デイジー教科書の提供システムというのはですね日本障害者リハビリテーション協会さんのサーバールームにサーバーを置いてそこから配信をしていたという形なんですですからいわゆるダウンロードが集中するとですねこれ結構夏場とかは多かったんですがあの回線がパンクしましてあの利用者にもサーバーとかネットワークに対応できないというような状況がしばしば発生しておりましたこういったことで えー、デイジー教科書のです、ね、利用者の増というのが、えー、先ほど、山村さんから紹介しましたようにです、ね、どんどん年々増えているというような状況がありますので、えー、このままの体でいくと、えー、この、えー、サーバーあるいはネットワークの、えー、トラフィックに対応できないような状況というのがどんどん出ちゃうということでシステム自体が成り立たなくなるよというようなちょっと危機的な状況もありまして、まあ、あの新しいシステムを作りましょうということになりました。 こデイジー教科書の提供システムのポイントなんですが一つは5年程度の継続利用をこれをまず一つ視アに入れましょうそれからクラウド上にシステムを構築するということで基本的にサーバーを手元に置かずにシステム自体を国内のインターネット回線のバックボーンに非常に近いところに置いて特にこのデイージー教科書というのはデータのサイズが非常に大きいのです、ね、そういう えー、ダウンロードの時の、えー、改正負荷とかをなるべく軽くしようというようなことを考えましたでこちらの開発状況なんですが、えー、15年の6月から開発始めまして、えー、昨年のですね、えー、3月末から、えー、実際の運用を開始しておりますでこの3月末から例示、えー、の制作団体さんの方には、えー、データの登録等を始めていただきまして4月の頭からですね、えー 新学期の初めから利用者の方に使っていただくという形をとっておりますで実際あの新提供システムの開始からこれでちょうど10か月ぐらい経った状態なんですが、えー、と現在4000名を超える利用者の方に使っていただいていると4050名になったんですが、ね、こちらをあの使うためにはですね0時教科書の利用申請というのが必要になります こちらの n ー f のサイトのデイジー教科書の利用申請というところを見ていただくと、このサイトですね、デイジー教科書のマルチメディアデイジー教科書申請方法というのがあります。この申請フォームというと赤いボタンを押していただくと、オンラインの提供システムの申請フォームにつながって、そこから申請をしていただく と, と思いうことになります。 あの詳しい使い方が書いてございますので参照していただければと思います申請が終わりますとですね5文字のログイン名とそれからパスワードが発行されますのでそれで、えー、ログインができるようになりますでサンプルのアカウントがありますので、えー、とこちらを使っていただければどういう雰囲気で、えー、実際にデータがダウンロードできるのかな<笑>ということが確認いただきます でうん、こちらは、えーえー、実際 の, その利用者の方がですねウェブページからダウンロードするときに使う画面になりますでこの DJ 教科書の、えー、提供システムというのはいくつかのダウンロード法がありまして一つあのブラウザーだけ持っていればデータがダウンロードできるよというような使い方になりますでその場合にはこういった画面からですね、えー、と自分の 欲しい教科書を検索していただいてそれで、えー、ダウンロードというボタンを押していただくとダウンロードが始まるという格好になりますでこのブラウザからのダウンロードなんですけれどもかなり手間になります、えー、というのはですね、えー、各教科書これが大体10個から20個ぐらいのタイトルに分割されて制作されてまして えーまあ、一冊の教科書が一つの DG のファイルになるわけではなくてです、ね、えー、と複数の DG ファイルにこう分割されて、制作されるという特徴があります。ですから、一冊分の教科書をダウンロードしようとすると、えー、何十個ものファイルをです、ね、ダウンロードする必要があるんですね。それから、このダウンロードしたファイルというのは、これ、ZIP ファイルなんですが、これがえまあ数が多いということ、それから、その ZIP ファイルをパッと見た目がです、ね、なかなかどの教科書なのかというのは判別が難しいということがあります。 特にこの旧システムではこの ZIP ファイルの番号が、ZIP、えー、ファイルがですね、えー、番号のみのファイル名になってましたで。これは新システムではもっと見分けやすいようなものにするべきだという機能がございまして、えー、とこの ZIP ファイル名の規則というのをつけました。発行年、<笑>学年、教科、出版社、管理、ページ範囲、ルミノがありました、えー。というような、こういった情報をですね、えー、ファイル名の中に設けることで、 まあ、一目でなるべくこう区別がつくようにという工夫をしております。まあ、これ実際のジップタルの、えー、名前の例ですね、えーで。平成28年の小学校1年生国語、国、え、語、ー、の, の星本ですね。えー、それで、えー、三つ村の教科書で上巻の42から51ページの間ということで、うん、その後ろに SR というのがついてますけど、これはの総ルミだということにしています。で教科書通りのルミの場合は、RN ルビーがいいいてななものは、RN、という表記になりますで。その後ろが投資番号みたいな番号、えー、になっていますでこの ZIP ファイルの中身なんですが、えー、こちらのデイジー教科書 の, あのデータはあのほぼ d a y z e 2 0ーの形式に基づいたタイトルデータになっていますのこの一式がまず入っていますそれからもう一つあの Windows 用の再生プレイヤーのデータが入ってるんですね再生プレイヤー の, あのプログラムが入ってます イージーリーダーエクスプレスと呼ばれている、えー、こういう ZIP ファイルに同行して配布するためのソフトウェアが入っています。それからもう一つはチャッティーブックエクスプレスというのソフトがありまして、えー、こちらの奨励されている場合のみ、c、えー、ャッティーブックエクスプレスの ZIP ファイルが一緒に同行されるような仕組みになっておりますで。こちらの、えー、サ c i アクセシビリティネットさんの方で開発された、定時 2.02 の特にの数式とかですね、えー、そういったものの表記。 とっきり強い、えー、再生プレイヤーになりますで、えー、ZIP ファイルをダウンロードした方はこの回答したフォルダの中に、えー、再生するためのプログラムが入ってますのでこちらを、えー、ダブルクリックするだけでですね再生プレイヤーが起動されて DAYZY が再生できるというような使い方ができますでもう一つですね DAYZY、えー、の初始情報こちらの今回の新しいシステムを作る際に非常に ろえすで一つ、0時 の, の企画の中で非常にいいのはです、ね、書籍情報をこういうふうに確定格納しなさいというのがです、ねえー、しっかりとこう定義されておりまして、えー、ただ定義はあるんですけれども、なかなか制作団体さんのほうでその、えー、手作業で、えー、この書籍情報を設定するというのは、なかなか難しいんですね。 いわゆるこう認識の違いだとか解釈の違いだとかそういったものがかなりこの書籍情報っていうのは実は反映されやすい性格のものですで実際にこの間違った書籍情報が設定されて旧システムではかなりのデータがですね公開されていたということがありましたでそこで新システムの方では文科省が公表してます正しい教科書の書籍データこれをあの一括して えー、提供システムの中に登録しましてそれに基づいて、えー、データを登録すると自動的にデイジーの、えー、この書籍情報の、えー、データのところですね提供システム自体が、えー、書籍情報を自動的に上書いて正しいものに設定するという仕組みをつけてありますで、まあ、今回これをやったことで正しい書籍情報が付加されたデイジー教科書のデータが利用者のもとに届くという機能が実現できたと。 それから d a i s y p o ですねこちらも先ほど大谷お話しましたが Daisy のデータを提供システムからダウンロードしてきて手元で使うためのいわゆる初歩管理のソフトそれから Daisy の再生をそこからスタートするためのソフトというような位置づけになりますで特にです Daisy、ね、教科書たくさんの種類の教科書があります で申請時に希望した教科書を簡単に入手する方法というのはやはり使う上ではすごく大事なポイントなんですね。でそのために、えー、こういうあの、ね、専用のアプリを開発したという形です。で実際にあの提供システムとインターネットを介、えー、して繋ぎます と,、えー、と自分の欲しい教科書をですね簡単な手順でダウンロードして自動回答して再生できるというような形になっております。 でこの Windows 版のデジーポッドというのはですね、これ実は2013年から提供しております。あの当時はまだあの Web からデータを ZIP でダウンロードするという機能しかなかったので、実際に使われる先生がですね、もう音を上げてしまうわけですねあの、たくさんのデータを手元でうまく管理する方がないかなとか、この教科書はどのフォルダに入れたらいいかなとかっていうのを皆さん結構自分たち手探りでやられてたんですけども、それはなんとか解決したいと。それから 生徒さんが使うきに実際に使おうとしたときに教科書を選択できないと選択するのがまずそれができないとだからレイジ教科書を再生するところまでなかなか行き着かないわけですねそこをあのちゃんと道をあの開いてあげようということで開発したソフトになりますでそれからもう一つあの実際にデこのレイジポットを提供し始めてすぐ分かったのは えーまあ、デジポットっていうのはあのダウンロード機能を持ってますので、かなりあのダウンロードというのが、概念的にちゃんと理解できる方じゃないと使いこなせないんですね、それから、えー、画面上のボタン類とかも、小さな字で書いてあったりとか、あるいは、えー、設定とかですね、そのあたりもかなり難しい、コンピューターの知識がないとわからないようなことが入ってましたので、まあ、そういった要素を全部削ってしまって、単純にもう再生するだけの、えー、証拠も。 ソフトが必要でないいかととうこウィンドウズ版デイジーポッドジュニアというのを開発しました。こちらはデイジーポットがウィンドウズ版をインストールすると一緒に現在インストールされるようになっています。データのダウンロードの機能はデイジーポッドを使ってダウンロードしてでそれをデイジーポッドジュニアを開いて再生するという格好になります。UI は全部平仮名を使ってますしそれからあの画面も大きなものに出してあるいは 色合いもかなりはっきりした色合いを使うような形にして低学年のセットさんがですね利用しやすいようなソフトウェアとして提供していますそれから iOS 版の DaisyPod こちらが今日の主題になりますけれども実はその iOS で Daisy 教科書を使うというのはですね長らくあの我々も開発しました d a あのデイジーの再生ソフトのオイ i c e o f というのをかなり使っていただきまし た, またそれ以外にも一つは品野恵司さんの e リーダーというソフトもございますけれども、えー、と去年このデイジージ z y p o t を、えー、なんですね制作することで、えー、iPad でデイジー許教科書を使うときにその本の管理をですねすごく簡単にしようとそれから再生の手順もすごく簡単にしようということをまあ考えまして、えー、実際にこれを、えー スタートさせてください、えっと、それで、えっと、特徴としましてはですね、えーまあ、Windows は同じように提供サーバーと接続して、データを簡単にダウンロードする、それから、えー、再生機能については、iOS というのは他のアプリとの連携がなかなか取りづらいような、えー、これセキュリティ上の問題なんですけども、えー、他のアプリを呼び出すということができないような仕組みになってますので。 えー、この iOS 版のデイジーポットの中に、まあ、我々も開発しましたボイスオブデイジーの再生機能をそのまま組み込みましたですから、えー、この IOS 版, iOS 版のデイジーポットだけで単体で d で、ね、デイジー教科書の入手ができてそれから再生もできるという構成になっています、えー、と中にはですねこの生徒用の本棚が並んでいてですねそれから各生徒が用する えー、教科書です。これは自動的に並ぶような構造になっています。ちょっとここで、えー、と実際のデジーポッドのデモをしたいと思っています。えー、とこちらがあのデジーポッドの、えー、起動した時の画面ですね。 えー、っと一番上にダウンロードというアイコンがあってその次にすべてのタイプそれでその下にです、ね、生徒の本棚がこれ4人分並んでいます富山太郎さん富山二郎さん富山三郎さん富山花子さんでこの富山太郎さんのところには、えー、ちょうど小学校4年生に相当するんですかね、えー、4年生の教科書がつらくなっていますで、えー、っと富山二郎さんの方に行くと 小学校三年生の教科書がずらっと入っていると、それからサブローさん、これ二年生の教科書も入っています で, で、花子さんが一、えー、年生の教科書が入っているというような学問のする方になっています従来はこれをまあジックファイルでダウンロードした場合は自分でフォルダを作って一日<笑>展開したもののところに、えー、置いておくとかですね何か工夫しなければいけなかったんですが このデイジーポットを使えば各生徒さんの使う教科書が自動的にその生徒さん用の本棚が下に収まるような格好になっています、うんでえー、と次にです、ね、このデイジー提供システムの課題ということで、まあ、現在そのプロジェクト3年目の、まあ、2年目をそろそろ終わるかなという時期なんですが<笑>あのいつか課題を抱えております一つは教育委員会対応ということですね それからスケールアウトの対応それからユーザビリティの向上それから最後に EPUB3 メディアオーバーレーズのデータ形式の対応と4つほど課題があります一つこのまず教育委員会さんの対応ですねこちらの各教育委員会さんっていうのは当然まあインターネットの接続に対してはコンテンツフィルターというバリューを持ってですねそれで各学校さんにインターネットの接続をしています<笑> そ, れもそれ以外のウェル ス, スキャンとかのですね そういういセキュリティシステムを導入しておりましてこれはあの年々どんど ん, ん、ね、あのはどんどん厳しくなってますね広くなることはないですどんどん厳しくなってますで問題はですね学校からこのデイジーポットとかあるいはデイジの、えーのダウンロード用のサイトにアクセスしようとするとこのコンテンツフィルターにブロックされてしまってダウンロードできないとかですそういうあの事象が発生します、えー、例えば夏休み前までは使ってたんだけど夏休みを終えたら 長くなりましたというが結構来るんです、ね、これは夏休みの間にセキュリティシステムが新しいものに変わって今まで OK だったのが追加できなくなっちゃったというようなことですこういった事例に対応していかないといけないという課題がありますそれで先ほどお話ししましたように新提供システムというのはクラウド上のシステムなので IP アドレスがねどんどん変わるんですねクラウドというのはその特性上 IP アドレスを固定にしておくわけでもない えーまあ、不確定の形にしておいて、えー、そのクラウドのシステムの事情に応じてどんどんその例えばここの入り口の IP アドレスの機械が壊れちゃったら自動的に別の IP アドレスの機械に置き換わるようなですね、まあ、そういうような仕組みがありますですから IP アドレスを指定する形でセキュリティをするようなですね、えー、特にホワイトリストを登録するときにこの IP アドレスからのアクセスは許可しますよというようなタイプの<笑>、えー、まあ セキュリティシステムですね、一定時間後に、まあ、設定が無効化されちゃうわけですね、まあ、そういったものをどうするかというのが、えー、大きな課題になっています。それで、今、えー、年度進めてますのは、まあ、クラウドではあるんですけれども、IP アドレスを固定した教育委員会さん向けの別の出入り口を設けてです、ねで、そちらを通じてダウンロードしていただこうということで、えー、それに対応した Windows 版のデ a ジーボ b o 3 1というのを開発しました。 でこちらあのちょうどあの先週からですね、特定の教育委員会さんの方で、えー、試験的な導入を進めていただいております。でこれはまあうまくいけば、えー、全国展開できるだろうなと思っておます。それから、IOS 版のデイジーポッターについてもですね、まあ、同様に、今年度中にですね、えー、この教育委員会さん向けの新しい別のデイユー基地、えー、これを対応しようと考えております。でもう一つ、スケールアウトの、えー、問題ですね。えー 教育委員会さんの単位でですね、定時教科書の利用が進むと、急にこう人数がガクッと増えたりするわけなんですね、でそうすると、サーバーの方の先ほどあの、なんとか今の人数では落ち着いてますけれども、またあの、えー、負荷の問題というのが再燃してくるわけです。で、そこで、えーまあ、考えられる方法 と, としては、教育委員会向けの接続先というのをですね、システムの負荷に応じて増やしていくと。 特にそのアクセスが多いのは教育委員会さん向けの部分だと思いますので、ここを動的に増やせるようなシステム構成に、来年をかけてです、ね、取り組んでいこうと計画していることころですで。もう一つは、ユーザビリティの向上ですね、特にこの児童・生徒がデイジポッドを使うときに困らないようにすると、ユーザーインターフェースのやニ直しがまだまだ必要だなというふうに感じています。 特にあの実証実験を行ってです、ね、こういうあのレイジーポットの評価とかも行っているんですけれども、その中で、例えば生徒さんが、えー、10ページを開いてくださいと言われたときに、レイジーポットのずらっと並んでるリストの中から10ページを探すのは結構これ大変なんですよ。ですから、そういうものを例えば10って入れれば、パッと該当するタイトルが開くようにするとかですね、あるいは、えー、iPad に向かって10ページといえば。 10ページのタイトルを開いてくれるところまで行けばいいんですけど、まあ、そういうようなあのぜひとも簡単にこう瀬戸さんが使えるようなインターフェースをどんどん磨き込んでいく必要があるだろうと考えています。あとあとあの、えー、合わせてですね、提供システム側の方ですね、こちらについても、えー、やはり機能の磨き込みというのもまだまだ足りないなと感じていますので、この辺も来年度の課題として取り組んでいきたいと思っております。 それから、えー、ともう一つの課題が EPUB3 メディアオーバーレイズのデータ形式ですね。えー、これはのおそらく近い将来に d h、えー、2 0 2から EPUB3 のメディアオーバーレイズの形にデータ形式がおそらく移行するだろうと考えられます。でそのためには DHG、えー、教科書のです、ね、提供システム側が、えー、この EPUB3 のメディアオーバーレイズのデータ形式のものを登録して配信できるように、えー、しておく必要があるということで、えー、一応これを来年度の 課題としてて考えております実際のデータの切り替えに関してはですね提供システムだけでは当然できなくてじゃあ利用者側がどういう再生ソフトを使うのかとかあるいは制作する時はどういう制作ソフトを使うのかとかですねあるいは制作ノウハウをどうするかとか、まあ、かなり課題はたくさんあると思いますのでおそらく数年がかりでの移行になるんではないかと。 えー、と最後になりますけれども、えー、と今、我々の方であのボ c e o f d a i d のバージョン5というのを開発をしています。でこちらの、えー、ボ o i c e o f d a i d y というのは弊社の、えー、開発をしました iOS 向けのデイジー d y サイトなんですが、えー、こちらの新バージョンというのを開発しています。で一つ大きな、えー、機能としてはインパーブス3メディアオーバーエイズのデータの再生ができるようになると、それからデイジー三点3 0のテキストデイジーの再生ができるようになると、この2つが大きなものです。 特にこの EPUB3 のメイクデオーバーレーズはおそらく将来的にはこちらがメインになるはずなのであの新しい世代に向けるこういう機能的なところを磨き込みを行っているというところですこちらについては来年度 の, その iOS 版のデイジポーポットですねそのエンジンとしてこの v o l デイジーの5のエンジンの世界を行う予定ですので来年度開発の ええ、レジポットは、あの、インパブスリメディアオーバーエイジの再生機能、を持たせることができるようになる。というのが、一応見込みとしてございます。はい。あの、時間になりましたので、はい、私もごです、お手伝いお願いします。